皆さん、こんにちは。このプレゼンテーションでは、STMicroelectronics の TOF、Time of Flight センサーの紹介をしていきます。はじめに、基本動作を説明した後に、2点の応用例をデモ映像とともに説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。まず、はじめに TOF、Time of Flight センサーの動作原理を簡単に説明します。 TOF センサーとは、エミッターが出力した光、フォトンが対象物に当たって、反射してセンサーまで戻ってくる時間を、光の速度を使って距離に換算して出力するセンサーです。光の飛行時間、これがあのタイムオブフライトの由来ですが、対象物によって変化することがないので、計算される距離も対象物の色や反射率に影響を受けないということが、TOF の特徴となっています。また、ST の TOF センサーは、 ここにあるエミッターやセンサーそれに距離を計算するプロセッサーが全て内蔵された使いやすいモジュールとなっていますここからは実際の評価ボードを使った基本動作を見ていきます今画面に映っていますのが ST の X ニュークレオシリーズの TOF センサーを搭載した評価ボードになります ST の STM32 マイコン開発ボードニュークレオシリーズなどと組み合わせて使えるものです このパックの中にはサテライトボードと呼ばれる小基板が2枚センサーをカバーする、えー、カバーガラスセンサーとこのカバーガラスの距離を調整するスペーサーが入っていますこちらが PC 上の評価用ソフトの画面になります下にあるスタートのボタンをクリックすると測定が開始されます 上側のグラフにある青い線がセンサーから手までの距離を表していて、手を上下することで線も上下している様子がわかると思います。このように実際の TOF センサーでの距離測定の様子を簡単にご覧いただきました。続いては TOF センサー VL-53L1CX を使った一つ目の応用例として、会議室の入退室管理のデモをご紹介していきます。 デモの概要としましては、TOF センサー評価ボード X-Newkreo からセンサー部分をコキ板で引き出していて、会議室のドアの上部に取り付けています。この四角い部分がセンサー部分です。デモソフトウェアはこの四角い部分で X-Newkreo に重ねた STM32 マイコンボードで動いていて、センサーからの情報を処理しています。では、どのように 人の出入りを検知していいるかととうことですけれども、まずドアの上部から入体室する人までの距離の変化を測定することにより人がいいいる、いないを検知しております。さらにこの VL53LHCX では FOV シェアのことですけれどもこれを順次切り替えることができるのでこの FOV をドアの内側外側で交互に切り替えることによって人が歩く方向を見て この2つの情報から入体室を検知しております。それでは実際のデモの様子をご覧ください。まず画面左に入室した人の人数が表示されています。1人目の入室の後にドアの前を通り過ぎる人は検知せずに、2人目の人が入室し、正しく2というふうに認識されているのがわかります。その後に3人目の人、4人目の人が入室し、 4という数字が表示されているのがわかります。5人目の人は入りかけますが、一旦椅子を取りに戻り、椅子とともに中に入りました。そして5という数字が正しく認識されています。この後にドアの前を通る人や呼びに来た人は検知せず、退出する人数を次々と正しく検知していくことがわかります。いかがでしたでしょうか TOF センサーを使って非接触で特定の場所に集まる人数を検出できる様子をご覧いただきました。えー、続きまして TOF センサー VL53LHCX を使用した2つ目の応用例になりますが、二次元のライダーシステムのデモについてご紹介していきます。こちらのデモでは、 v l 5 3 l 1 c x を図のように9つ使用して1つのセンサーあたりそれぞれ20度ずつ検出させることで180度の視野角をカバーする2次元のライダーを実現しています各センサーでは12ミリ毎秒ごとに13ポイント測定し160ミリ秒で180度の範囲全体を測定します合計で 117ポイントのライダーデータを取得しています。それでは実際のデモの様子をご覧ください。こちらがデモの様子ですが、画面上部中央の黒い箇所がこの 2D ライダーデモを設置している場所になります。回転が TOF センサーが検出している箇所でカメラで上から撮った画像と合成して表示していますが、 周囲の物体を動かすと同時にこの点が動いているのがご覧いただけるかと思います。検出精度やスピードについてご参考にしていただければと思います。いかがでしたでしょうか ?TOF センサーの概要と2つの応用例をご覧いただきました。今回ご紹介した製品に関する情報と2つの応用例の情報は ST のホームページより入手できますので、ぜひそちらもご覧ください。 最後までご覧いただき、ありがとうございました。